えっと、大阪大学の飯田啓太と申します。えっと、今日はこのような機会をいただきまして、あの、座長の辻崎先生をはじめ、あの、聴講者及び参加者 の, せあの皆様に、えっと、えっと、お礼申し上げます。どうもありがとうございます。それでは、ご紹介いただきましたこちらのタイトルで発表をさせていただきます。えっと、こちらが本日のアジェンダです。えっと、前半と後半に分かれておりまして、前半は細胞の多面的分類を行う遺伝子発現解析ツール、アシュラ の紹介で後半がそのアシュラというソフトウェアを作ったんですけど、こちらをバイオコンダクターというところからリリースしたという、そのお話をしたいと思います。で、えっとまああの、オーガナイザーの意向に沿う形で、まあ、なんか研究の、なんか内容、細かい内容というよりかは、どのようなソフトウェアを作ったのか、そしてそれをどういうふうにして開発したのかということに、この2点にフォーカスしてお話をさせていただきます。 ちなみにバイオコンダクターというのは、あの先ほどご紹介があったと思うんですけれども、あの主にバイオインフォマティクスで使用される、まあ、R 言語を中心に記述されたうんと公開ソフトウェアリポジトリで、これ、査読がつくんですよね。で僕はこういったところにあのリリースしましたので、その紹介を後半にしたいと思います。では、まず前半からです。えー、と私はここ数年、まあ、3年ぐらいなんですけれども、 シングルセル遺伝子発現データ解析という分野に挑戦してまいりましたで。この分野、最近の10年ぐらいで急速に発展している分野で、まあ、いろんな研究者がいろんな問題に取り組んでいると思うんですけれども、まあ、そのプラクティカルなところで主にあの、まあ、典型的な問題を2つ挙げるとするならば、1つはこの細胞のクラスタリング、そしてもう1つが生物学的解釈の問題になるかと思います。ここれは何なのかとといいうことについて えー、こちらその先行研究を例に紹介したいいと思います、えー、まず一番左の研究例が、これはあの、えー、と健常人と敗血症の患者から採取した末梢血、まあ、これは普通の血ですね、えー、そこから調整されたシングルセルの RNA シーケンスデータのまあ解析結果で、レイズラによって2020年に報告された、えーまあ、結果のフィギュアです。 で真ん中がこれ小細胞肺がんといって、すごくまあ悪性度の高い肺がんなんですけど、この肺がんの患者から取得した細胞にシスプラチンという抗がん剤を投与して、そうすると、わーっと最初、細胞が死ぬんですけれども、その後でその復活して再発するんですね。でその再発した、えー、まあ腫瘍から調整されたシングルセロナ RNA シーケンスデータの解析結果です。でこの一番右がこれ水、水がんの患者から取得した水がん腫瘍のデータでして、 こちらはその空間トランスクリプトームといって、えー、この組織画像上の位置座標まで含めた非常にリッチな RNA シーケンスのデータです。でご覧のようにう、細胞集団がいくつかの分割にクラスタリングされている様子が見て取れると思います。でさらに、まあ、例えばこう水眼ですと、この、えー、と主要組織の画像の上部のとに、ろにか黒いスポットがこう集積していますけれども、この黒いスポットがこれはすい腺といって、とっても悪い眼であると。 こういったあのアノテーションといってまあ注釈付けが行われております。このような細胞のクラスタリング、そして各クラスターがどのような細胞から構成されているのかというのをまあ推定するのが生物学的解釈の問題となります。で、えっと、こういったまあ多くの先行研究 で,、えー、では、その標準的な解析ツールというのが使用されておりまして、データ解析に使用されておりまして、えっと、最も有名なのがあのスーラという。 あのシングルセル解析ツール、またはそのモノクルーなどというものが 最, あの最も広く使用されております。でこういった標準的な解析ツールの中で、共通に使用されているパイプラインというのをまあちょっと説明しますと、これはその遺伝子発現量を軸に取ったユークリッド空間を用意してあって、これはその遺伝子の数だけあるので、2万数千次元のユークリッド空間なんですけれど、このユークリッド空間の中に細胞の状態を 表現しててやってそうすると、ある細胞は遺伝子 A の発現レベルがすごく高い、ある細胞は遺伝子 B の発現量がすごく高いといったような状況を表現することができるわけです。で、これを表現したら次にそのデータの散らばりを禁止するこういう局面を推定します。これがいわゆる次元圧縮と呼ばれる操作になるわけです。で、この圧縮した空間の中で細胞同士のその類似性を調べてやって、 まあ、何らかの方法で調べてやって、でその類似度をまあ重みに持つようなグラフを作って、で重みの弱いところをこうカットすることで、細胞分類が行われます。で、こうした分類した結果を、この二次元平面に、まあ、この場合はティスニーと呼ばれる方法で可視化した結果が、この左2つのフィギュアになります。で、一番右はこれ空間トランスクリプトームで、組織画像上 の, そのえっと座標の位置が分かっているので、えっと、このクラスタリングされたラベルを この組織画像の上にマッピングした結果となっております。でえっとまあ、こういったそのシングルセルのデータ解析をです、ね、私自身でも実あのたくさん実施しまして、でまあ、そういった中で私が常々感じていたことは、えっと、この RNA 量に基づく細胞分類だけで果たしてその十分なんだろうかということです。で例えばこういったその血液 素性のよく分かっているデータに関しては、こういった方法でも割ときれいに、例えばこの集団は T 細胞だろうと、ここはモノサイトだろうというふうにして推定できるんですけれども、がんなど の, その中にどんな細胞がいるかよく分からないようなデータに関しては、例えばこ の, この、えー、と肺がんの研究がまあ典型的なんですけれども、クラスタリングがこうできたとしても、その各クラスターがどんな細胞から構成されているのか。 よく分からんということになるわけです。実際、この先行研究でも、このデータに関してはほとんど分かっておらず、まあ、唯一、この小さいクラスター3番がどうも悪性化の細胞が含まれているんだろうということが推定されるにとどまっております。で、すがんなんかも、例えばこの膵管腺がんの領域は分かっても、それ以外の領域がまあ正常だな膵細胞だと思われてはいるんですけれど、じゃあ、こういったところでどんなことが起こっているのか。 細胞の機能はどうなっているのか、そういうことに関しては、まあ、かなりその試行錯誤的に遺伝子の機能を文献調査する以外に、まあ、これまで方法が、あの便利な方法がなかったわけです。そこで、まあ、私が考えた方法は、遺伝子発現空間で解析するだけではなくって、さらにこれを細胞機能の空間に移してやることで、機能の空間で細胞をクラスタリングしてやれば、初めからその機能別に細胞分類できるんじゃないかということを、 考えたわけでありますで問題は、この生物機能の空間をどうやって定義するのかというところになります。これに対する、まあ、私のアイデアはとっても単純で、えー、遺伝子の組み合わせによって細胞機能をですね、えー、定義してやればいいんじゃないか。例えば、細胞機能の1は遺伝子1と遺伝子2から定義すればいいんじゃないか。細胞、えー、機能2は遺伝子1と遺伝子2と遺伝子 P から定義すればいいんじゃないかと。と、まあ、何らかの方例えば 関連する遺伝子の発現レベルの平均を取るなど、何らかの方法でこのファンクションというのを定量化すれば、こういった新しい生物機能の空間ができるんじゃないかということを考えたわけであります。で、問題は、じゃどうやってこの遺伝子と生物機能を対応させるか、このクエスチョンマークの部分が、まあ、この研究のポイントになってきます。えっと、遺伝子セットとファンクションの組み合わせをどうするかという問題を考えることにしました。そこで私が注目したのは、 知識デーータベースの活用ですで例えば、セルオントロジーのデータベースというのがあって、ここにはその2020年12月の時点で383個の細胞型に関する ID が登録されておりました。この真ん中のテーブルをご覧いただきたいんですけど、左から順に ID、でディスクリプションというのは、これは生物学的記述で、例えばセル、これが一番自明な記述なんですけれども、セル、ネイティブセル、ジャームラインステムセル、メールジャームセル、点々と、これが383個登録されておりました。 で、この3番目がこれ、あの、インフォメーションコンテンツといって、まあ、各生物学的項目が持つ、まあ、情報量のようなものなんですけれども、えっと、すいません。今日はちょっと割愛させていただきます。で、4列目以降が、各生物学的技術に対応する遺伝子セットでして、例えばこのセルには 12,072 個の遺伝子が紐づく形で登録されておりました。え、これを使えば、こう、生物学的技術と、なんかこう、遺伝子セットの 対応がつけけるんじゃないいかととうことを考えたわけでありますもう1個例を紹介したいんですけれど、遺伝子オントロジーのデータベースを見てみると、これ2020年の時点で、4万4272個の遺伝子機能に関する ID が登録されておりました。例えば、バイオロジカルプロセス、リプロダクション、イミューン、えー、システムプロセス、このほかにも、例えば、セルサイクルレギュレーションとか、メタボリックなんとかかんとかとか、そういうものがたくさん登録されております。 でそれに紐づく形で遺伝子セットがこういうふうにして登録されておりました。でちょっとまあ最後にこの疾患オントロジーのデータベースというところを除きますと、ここにその冒頭に紹介しました水管洗顔に関する遺伝子セット、これはあの何十個かあるんですけれども、えー、水管洗顔に関する遺伝子セットが登録されております。で、えー、と今思い出していただきたいのは、えっと、我々はそのえっとシングルセルのデータを持っておりますので、この 遺伝子の間に相関係数を計算することができて、え、そうして作った相関グラフがこちらの図です。えっと、赤い線が正の相関を表しており、青い線が負の相関を表しております。で、この線の太さが、その相関係数の強さを表しております。で、この相関グラフを利用して、一つ一つの遺伝子をこう見ていって、えっと、他人と強い正または負のつながりを持つ遺伝子だけを最初に取り出していきます。で、この例だと、例えばケラチン。 リーガル、それから、えー、と CD9、えー、とあとカルカとか、アスクル1とか、IGF、この6つになるかと思うんですけど、これを取り出してきて、で、この相関係数行列を利用して、この遺伝子セットをズバッとこう切るわけですね。クラスタリングします。で、さらに、バックグラウンドにある弱く相関し合う遺伝子たちも取り出してきて、これらにそれぞれ、まあ、例えばファンクション1、ファンクション2というふうに新しく名前をつけることを考えました。 一応、数学的にちゃんと定式化も行っておりまして、このような生物学的技術ですね、水管洗顔などの生物学的技術およびそれに関連付けられている遺伝子セット、それから我々そのユーザーが導入する関係、この場合はその相関関係ですけれど、この三つ組みを記号と呼ぶことにしました。なんで記号かというと、これ今、ファンクションと書いておりますけど、あくまでもユーザーが切り出してきた そのあくまでもユーザーが定義した関数ですので、すみません、ファンクションですので、まあ、このあの生物機能のまあ 一, 般的一般化という意味で、これらを記号というふうに名前を付けることに し, したわけです。というわけで、えっと、記号という概念が確立しましたので、えっと、これまで、えっと、この遺伝子発現空間で、えー、解析されていたものを、この記号の空間で新しく解析できるようになりました。でこのようなあのパイプラインを自動化しまして、アシュラという名前を付けて、 細胞の多面的分類を行うソフトウェアとして発表したわけであります。で細胞の多面的分類を行ってどういうことかというと、この記号なんですけど、これはその入力するデータベースの種別に応じて、例えば細胞タイプに関するデータベースを入力すれば、細胞タイプに関する記号の空間ができるし、えー、例えば性化学プロセスに関するデータベースを入力すれば、性化学プロセスに関する記号空間を作ることができます。 では、このアシュラを使って先行研究のデータを再解析した結果について最後に紹介したいと思います。まず最初に敗血症のデータからなんですけれど、こちらをです、ね、細胞型の記号空間に移してやったところ、ご覧のようにです、ね、その先行研究よりもかなり良いクラスタリング流度で細胞分類を行うことができるようになりました。この敗血症というのは、炎症性の疾患ですから、まあ、炎症性に関与することが知られている。 モノサイトですね、探求に注目しましたところ、ご覧のように3つの集団が見つかりました。でこのモノサイトの2番ですね、も山吹色で表示しております、このモノサイトの2番がとっても重要で、これはその脂肪酸をこうエネルギーに変える能力が高い、えー、探求であるということが分かりました。でそこで、まあ、こういったその、えっと、モノサイトたちが、そのいわゆるこう炎症の進行ですね、排血症の進行とともに、 あのどれぐらい増えたり減ったりしているのかということについて、次に調べてみました、えー。それはこちらです。えっ、ー、と、ちょっとすいません、冒頭説明をしておりませんでしたけれど、この、えっ、ー、と、敗血症のデータなんですけど、65人の患者のデータが全部混じっておりまして、で、それぞれ異なる炎症状態を持つんです。で、その炎症状態を、えっ、ー、と、左が健常で、右に行くほど、敗血症が進行しているというふうに並べ替えてやって、ソーティングして、えっ、ー、と、縦軸に、その、えっ、ー、と、例えばこの、 灰色のボックスプロットは、これ、モノサイトの1と2と3ですね。これらのモノサイトのえっとポピュレーションサイズを縦軸に取っております。えっと、全体に対する割合としてえっと縦軸に取っております。そして、この灰色のボックスプロットを見ると、炎症が進行するにつれて、モノサイトの数がどんどん増えているということが見て取れると思います。一方で、このモノサイトの2番ですね、脂肪酸代謝能力が高いモノサイトは、 えっと、これ3番目から敗血症になるんですけれど敗血症になった途端にガクッと落ちるということが新しく分かりました。えっと、アシュラを使うことで、先行研究では見落とされていたこういったそのまあ新しい知見を得ることができたわけです。小細胞肺がんについてもちょっと簡単に触れておきますと、先行研究ではまあクラスタリングができてもほとんどその解釈ができなかったわけですけれども、疾患の記号空間にデータを表現してやることで、 えご覧のように、非常にきれいなあのツリー状のデータの分布が見れて、でそれぞれ、えーと、ちょっとすみません、詳細は割愛しますけれども、異なるその悪性化機能を持った悪性細胞から構成されているということが分かりました。で最後に、この空、はい、水がの空間トランスクリプトームの解析も行いました。で、まず細胞型の記号空間に移してやったところ、まあ、ほぼ先行研究を再現する形で、まあ、いろんな細胞集団が含まれていることが分かりました。 そして、この性化学プロセスの記号空間に移してみたところ、ちょっと興味深いことが分かったわけです。で、それは、この、もともとその癌だと思われていた、この水管洗顔 が, んがこう集積している部位のところで、フィブリノリーシスといって、これは繊維素が溶解するような、溶けているような、そういった機能異常が見つかりました。さらに興味深かったのは、この<笑>フィブリノリーシスのスポットと同じラベルを持つスポットが、 つまり、潜水妖界が起こっている部位が、この下のところですね、もともとは正常な水素織と思われていたところに分布している様子が新しく検出できたわけです。これは間違いなく異常な領域だろうということで、次にここで何が起こっているのかということを調べるために、パスウェイの記号空間に移してや、スポットの状態を移してやって、いろんなパスウェイの記号を大量に生成して、 それぞれの記号が各部位でどのようにエンリッチしているのかということについて、えっと、丁寧に調べていきました。これ何千個もあるので、ちょっと動画は全部あの表示しきれませんけれど、そうした結果、例えば、がんで活性化するマイクロアルフネに関するうんと記号がこういった異常な部位でエンリッチしていると、まあ、こういったようなことがあの、まあ、新しく分かったわけであります。えっと、一番右側、これちょっとすごく予備的な今オンゴーイングの結果で、 例えば薬剤感受性の記号空間なんていうのも作ることができて、これはその世の中にあるありとあらゆる抗がん剤を投与したときに、各細胞がどういうふうに反応するかという、まあ、そういう記号空間を作ってやったところ、例えばまあこの膵管腺んがんの領域で、ネラチリブというあの薬に対する感受性がすごく高いということがまあ分かるんじゃないかということで、えっと、今、開発を進めているところです。それではちょっと最後にリマークを述べておきたいんですけれども。 そそもそも今回、記号の生成というのを紹介したんですけれども、記号とは一体何であるかということなんですが、これは、もともとはですね、この19世紀の終わりから20世紀の初頭にかけて、フェルディナント・ソシュールという一般言語学者が提唱した概念であります。よく使用されるエザンプルとして、ちょっと虹について考えたいわけですけれど、この虹というあその現象というか、その事物から、我々がその色と呼んでいる記号を取り出す方法として、ソシュールが提唱したのは、 まず初めに、この、まあ、ラポールて書いてますけど、関係を導入しろと。関係を導入したら、その関係に基づいて、人が認識に基づいて、その事物を分解するのであると。で、そうして出てきた断片のことを記号と呼ぼうではないかということをソシュールは提案しております。で、まあ、国によっては二色と言っている国もあるわけですね。ですから、あの色というのは完全に我々の認識に基づいて作られたものであるということが分かるわけです。 緑とか黄色っていうのは我々認識する前から世の中に存在しているのではないというのがソシュールの考え方でした。で、この考え方を全くそっくり真似しまして、ちょっといろいろなデータが出てきて恐縮なんですこれはあの子宮頸がんのデータで、えっと、遺伝子発現空間ではこのようにその、まあ、分類があんまりうまくいかないんですけれども、えっと、アシュラを使っていろんな記号の生成をこういうふうにしてその、なんていうか試行錯誤的に試すことで、そのユーザーが最も えー、と解釈しやすい形で分類、あの記号を生成して構わないという、まあ、そのようなコンセプトになっております。で、このソフトウェアを、査読付きのソフトウェアとして、あのバイオコンダクターからリリースしましたので、今日報告いたしたいと思います。これで前半部が終わりで、えー、とここから後半のバイオコンダクター奮闘期ということで、かなり泥臭いところにもあのちょっと踏み込めたらなと考えております。 えっと、まずそもそもですね、なんでバイオコンダクターに投稿したのかということなんですけれども、これはその理由はとっても簡単で、あのバイオインフォマティクスという雑誌のレビュアーから、ここに出しなさいと指摘されたためです。で、ちょっとすみません、開発の経緯を遡りますけれども、私がそのシングルセロ RNA シーケンスのデータ解析に初めて取り組んだのが2019年12月で、でこの時はですね、なんでこんなことを始めたのかというと、まあ、そういう依頼を受けたからなんですね。これがんのプロジェクトで 例えば子宮頸がんとか、すいがんとか、口腔がんとか、あと他にもなんか脾臓がんとか、えー、と肝臓がんとか、まあ、いろんなデータがまあ順次こう送られてくると、でそれをこうクラスタリングして、アノテーションして返すという、まあ、そういう仕事をまあ行っておりました。で、その中で最も苦しかったのが、この生物学的解釈ですね。この分類はできても、あ失礼しました、クラスタリングはできても、各クラスターがどういう細胞から構成されているのかを、 まあ、その推定するのがとっても難しいということで、まあ、悩んでいたわけであります。でえっと、まあ12月に始めて、まあ、半年以上ですね、私自身の研究の進捗が思わしくなくまて、まあ、とっても苦しんでたわけです。でえっと、9月に一般言語学から着想を得て、えっとアシュラというまあツールの開発に本格的に着手し始めました。でえっと、その9月から約半年後にアシュラのアルファ版が完成しましたが、 えー、とこの時はまだノラパッケージ、ノラパッケージっていうのは、まあ、あのいわゆる自分で勝手にこうホームページを作って、そこにまあ置いとくっていう、まあ、それだけの状態だったわけであります。まあ、しかしながら、まあ、このままとりあえず論文投稿を開始しまして、なかなか難航しまして、で10月に、えー、とバイオインフォマティクス紙に論文を投稿しましたところあの、レビュアーからとってもいい感触 で, で、ただし、バイオコンダクターに投稿しろという、まあ、そのような。 あのサジェスチョンがありました。なので、今これあの、研究着手からちょうど2年ですね、2年経って、やっとバイオコンダクターという存在を知って、そこに投稿準備を開始したわけであります。で、この時はまはスタート地点にいて、ゴールがどれぐらい遠いのかっていうのは、あのまあ、知る由もなかったわけであります。では、この開発のちょっと泥臭いところについて踏み込みたいと思いますけれども、まず最初に開発手順の1としまして、 えっと、最初にやったのは、とにかく R パッケージっていうのは何なのかということで、そのまあ勉強を始めました。で、これはその R パッケージ開発に思って本があるんですけれど、これを何度も読んで、で自分でその手を動かしてみて、で、あのいろいろまあ勉強したわけです。で、そこでその分かった一番重要なこととして、まあ、どんなに頑張っても、所詮、素人コードは素人コードなんですよね。汎用性がないわけです。が、それを標準化するっていうのがどれだけ大事かということが、初めてこの時分かったわけであります。 これが今日一番伝えたいことかもしれません。これ、とにかく標準化するということがどれだけ大事かということが、あの、まあ、あの、あるかと思います。で、えっ、ー、と、開発手順の2としまして、バイオコンダクターの規格というのがあって、これを、に合わせた調整が必要になりました。で、その規格っていうのは結構うるさくって、あの、多分、鶴崎さんすごく、あの、<笑>身に染みてご存知かと思うんですけれども、まあ、例えば一つ目としましては、あの、 このアシュラに、まあ、作っているパッケージの中にいろんな関数をこう組み込むわけですけれども、それはそのバイオコンダクターと、あるいはこれ何て読むんですかね、クランと読むんでしょうか。クランからリリースされたツールのみ使用可能ということになります。それはそのバイオコンダクター の, あのこのページにこういうふうに書かれているわけですね。オールパッケージというのはバイオコンダクターがクランにあるものじゃないとダメだと。だ例えば、私が好きなソフトウェアとしてメルローというソフトがあるんですけど、 これはそのシュードタイム解析をやるためのソフトなんですけれど、バージョンが 0.2、えっと、なんですよ。これバージョン1までいってないということで、こういうものは、こ の, あの開発中のパッケージに組み込めないということになります。ですから、まあ、その、しょうがなくこれはアシュラからあの外すことになったわけであります。で、えっと、2番目として、開発パッケージ内のすべての関数について、エラーとウォーニングを除去しないといけません。 まあ、エラーはこれ当たり前ですけど、ウォーニングも許されない。警告もダメだと。で、これはですね、どうやって除去するかというと、こちらはその、えっと、R Studio という、まあ、R 開発環境の図なんですけれども、えっと、R コードの標準チェックという機能があって、このチェックボタンをポチッとこう押すことで、えっと、ウォーニングとかエラーというのを検出することができます。で、これは今、あの、そのチェックボタンを押したところですね、えっと、 コード1行1行チェックして、あ今、ノートが出ました。これはあの今、コメントがついたわけです。で、R コードがこう1行1行チェックされていて、これ W っていこれウォーニングですね。なんかファイルの配置がおかしいよという警告を受けております。で、ちょっとこの動画長いので、かなりカットしたんですけれど、ま あ, あ、結果はエラーが0、で、ウォーニングが2個、で、ノートが1個でした。ですから、このウォーニングをこのままにしていては、えっ、ー、と、バイオコンダクターは受け付けてくれないということになります。で、 これがその標準的なチェックですね。もう一つ、バイオコンダクター投稿用の R チェックというのがあって、これはですね、そのバイオチェックというコマンドがあるので、これを打ち込むことで、えっ、ー、と、チェックすることができます。で、これはその先ほどの標準チェックよりもさらに細かく、しかもバイオコンダクターの規格に合わせたチェックをしてくれまして、まあ、あのものすごい細かいあの、たくさんウォーニングが多分最初出ると思いますけれども、こういったこともやらないといけないと。 というわけで、えっと、結果はエラー0で、ウォーニングが1個、7個ノートが出てきました。だから、その、バイオコンダクターに使ってはいけない関数とかっていがたくさんあるんですよね。そういうのは全部、あの、修正しなければなりませんでした。で、3番目。えっと、ちょっとビニエットって書いたんですけど、ビニエットっていうのは、この R パッケージの中に、こう、えっと、組み込まないといけない、なんですかね、これは、その、チュートリアルというか、説明書みたいなのを作らないといけないんです。 でこのチュートリアルにおける、その最初から最後まで全部の手続きが、マッキントッシュと Windows と Linux のいずれの OS でも15分以内で完結しなければならないという、ものすごい強い縛りがあります。で、これにものすごい悩まされて、これ、とっても大変でした。で、例えばこれ、その私の GitHub のリポジトリなんですけれども、えっと、アシュラには最初ですね、このデータベースをダウンロードしてきて、成形するような関数も含んでたんですけれども、 データベースをダウンロードするのにすごく時間がかかるので、これは15分以内でとってもじゃないけど、完了しないわけです。ですから、本当になくなくなんですけど、Ashura と AshuraDB ってこデータベースっていうのに2つのパッケージ分けて、この本体の Ashura だけをバイオコンダクターに投稿するという、まあ、運びになったわけです。ちなみにこの AshuraBI っていうのが、バイオインフォマティクス誌に投稿した論文のフィギュアを作るコードが含まれていて、 でこのイミュンセルクエストっていうのは、あの私が教材用に作ったあのゲームソフトです。まあ、こういうことがあると。えそして4番目、えっと、開発する関数が、えっと、バイオコンダクターかこのクランというのにもし存在していればえ、それは絶対に使用しなければならない。これは 要, 要するにです、ね、その車輪の再発明はやめてねという、まあ、そういう企画です。で、まあ、こんなの当たり前じゃないかと思うわけですけれども、えこういう事例があったんですね。 それは、えっと、私 の, その、まあ、アシュラのパ、えっと、ビニエットの中ですね、チュートリアルの中では、10X 社が公開している PBMC データという、まあ、シングルセルデータをチュートリアルに使用してたんですけれども、えっと、バイオコンダクターのレビューアーから、それはその 10XPBMC データという R パッケージの中にあるので、これを使いなさいという指摘を受けて、であのまあ、開発されたことがある方はわかるかなと思うんですけど、あの このビニエットですね、チュートリアル、ものすごい綺麗な図を作って、一番いいものをこう提出したいわけです。で、これ、レビューアーの指摘で、ま、全部やり直しになって、で、結局、かなり妥協せざるを得ないという、まあ、そんな状況になりました。ですから、こういうことがあるっていうのを知っておくっていうのは、あの、すごく有利かなと思います。というわけで、開発手順2はこれで終わりで、えっと、開発手順3で、やっとバイオコンダクターへの投稿準備ということで、えっと、GitHub を使用します。 でこの GitHub っていうのがいまだにすごく苦手でわかりづらいんですよね。で、ま だ, まだよくわかってないんですけど、例えばですね、その容量なおこういうのを知らないと、例えばムービーとかあのでっかいフィギュアとかをじゃんじゃかじゃんじゃかこうあの GitHub にアップロードしてしまうんですよね。で、そうするとそれ全部履歴に残るので、そのリポジトリのサイズがどんどんでかくなっていって、すごく不便になると。だからこういうことはやってはいけないということですね。まあ でえー、と開発手順、最後の手順として、万全を期して、もうウォーニングもない、エラーもないという状況でバイオコンダクターに投稿します。そうすると、バイオコンダクターからレポートが返ってくるんですね。で、これをですね、こうドキドキしながらこう開けるわけです。そうすると、ちょっとすみません、もったいつけて、えっ、ー、とえ、出ました。えっ、ー、と、Linux と Mac と Windows、それぞれタイムアウト、タイムアウト、Windows ではエラーが出てしまいました。 で、えっと、これはですね、タイムアウトっていうのは、これは要するにパッケージのビルド時間が15分を超過しちゃったと。ダメっていうことですね。で、Windows でエラーが出てるのもちょっと謎で、私の PC ではエラーなんか出てなかったのに、あれと思って、これはですね、その、えっと、これ、岡田真理子先生の研究室の学生の、まあ、ニコ君と我々呼んでますけど、ニコ君が Windows ユーザーだったので、で彼にちょっと調べてもらって、そうしたら、その、 私がそのある関数を高速化するために RC++ 言語で書いていた関数にバグがあったわけですで。これは Windows で調べることで初めて分かったんですけれど、こういうことからやっぱり一人ではもう絶対にバグ取りっていうのは無理だなっていうことがよくわかりました。というわけでこの辺をフィックスして、7回目の投稿に入ります。やっといけると思ったら、今度は、えっと、Mac でタイムアウトしてしまいましたで。Linux で13分、Mac はタイムアウト、Windows で12分。 いうわけで実はこれ、OS によってビルド時間に5分以上ばらつきがあったんですね。Linux で10分切ってるのに Mac で15分超過してるみたいな、これはそのバイオコンダクターのサーバーの問題だと思うんですけれど、まあ、なんかこういうことにすごく苦しめられまして、えーまあ、14回目ということになりまして、えー、とやっと通ったかと思ったら、今度は Windows で何も出てこないと。で、これをバイオコンダクターに問い合わせましたところ、なんか Windows サーバーになんか。 不具合があったっていうので、どうするんですかって言ったら、もういいよっていうので、あの最後、コングラチュレーションっていう、なんかおめでとうっていう、まあ、なんかメッセージが飛んできまして、えーまあ、飛んできたわけですね。これ、全然おめでたくなくって、これはただ単にそのビルドが正常に完了したというだけで、ここからバイオコンダクターによる査読が始まるわけです。 で、ビルド通過後から、えー、と1ヶ月後ですね、一日先週の思いでレビューの結果を待っておりましたから、3月の末にようやくバイオコンダクターからレビューの結果が返ってきました。で、これすごくって、多分コード1行1行見てて、すごい細かいあの指摘とかしてくれて、本当に助かりました。で、えー、とその翌月にバイオコンダクターリリース 3.15 からアシュラを公開することができました。これ惜しかったです。3.14 だったらよかったのにと、ま あ, あの、そういうことですね。 で、そのまあ4ヶ月後にバイオインフォマティクス紙に論文が採択されて、まあ、めでたしめでたしとなったわけであります。それではまとめです。えっと、今回行ったことなんですけれども、最初は素人コードでアシュラを開発して、もう散々デバッグをやりまくったわけですね。えー、その後、標準化にコードに変換してデバッグしました。さらにバイオコンダクターの規格に変換してデバッグをしました。そしてバイオコンダクターのレビューアーから指摘を受けてデバッグを行いました。これを見ると、とっても効率の悪いことをしているのがよく見て取れると思います。 もうあらかじめ開発の流れを知っておけば、バイオパッカスを知っておけば、もっと効率化できたのにと、まあ、悔やまれるわけです。そして、えっと、研究計画の段階で、まあ、次回はバイオコンダクタイの投稿は最初から、まあ、あの考えておこうかなと考えあの思います。で最後にテイクホームメッセージなんですけれども、パッケージを開発すると何がいいのかというと、論文のクオリティがものすごい上がるんですよね。例えば、すっごく複雑な処理であっても、あの1行、アシュラ関数、ホニャララを利用したって1行書くだけで、 あのまあ、記述できることになりますので、読者にとってもすごく読みやすくなるんだろうと思います。ですから、あのまあ、もしそのパッケージをかん、えー、と作ることを考えておられる方は、まあ、バイオコンダクトを検討してもいいんじゃないかと思います。えー、とこの研究は、えー、とこちらの方々との共同研究に基づいております。この場を借りてお礼申し上げます。では、どうもありがとうございました。 いい意味で泥臭い話をいろいろ教えていただきまして<笑>。特に、あの、この部分は、あの、新しく R のパッケージを作ってバイオコンダクターに登録したい人が、必ずハマるであろうポイントを全て漏らしています<笑>非常に、あの、素晴らしいスライドで<笑>、ぜひ、あの、公開させていただきたいと思います<笑>。あの、えっと、じゃあ何かあの参加者の方で質問やコメントなどありましたら、ぜひ。じゃあ、タグス先生お願いします。 あ大変面白い発表ありがとうございました。ちょっとあの意地悪な質問なんですけど、その記号をいろいろ使うといい結果が出るっていうのは、あのー、非常に素晴らしいと思うんですけど、その、いろいろ試すとたまたま合っちゃうっていうことがよく起きて、で、僕の分野なんかだとそのなんか、ピーチみたいなの出てくるから多重比較補正みたいのをして、 あの偶然あっちゃうのを避けてるんですけど、記、はいはい、号なんか、例えば100紙ぐらい作って、どれか会いましたっていう時に、それが偶然かどうかっていうのは、エバリエーションできるもんなんでしょうか、はい、ありがとうございます。えー、っとですね、えー、っと、まあ、偶然かどうかっていうのは、まあ、要するにロバストネスのようなこともあの、ご質問の内容に含まれてるかと思うんですけれども。あそそう、まあそ、う そ, うそうですね。だからまあ、その仮想的に同じ実験をもう一回やった時に、 あのうまくいくかとか、そういう意味だと思っていただいて結構です。あ, ありがとうございます。えー、っとですね、まず、えー っ, とえー、っと、まず素性のいいあの血液安価のデータだと、記号の生成の仕方にあにほぼ寄らずに、大体ロバストな結果が返ってきます。で、一方で、あの癌とかだとですね、まさにその先生のご指摘の通りですねあの、結果が変わるわけですよね、その記号の生成の仕方によって。で、えー、っとアシュラのいい と,、まあ、いいところっていうか、一つ の, そのポイントとしましては、 例えば、ですねあの典型的なアシュロの出力がこう、ちょっとすみません、今、ヒートマップが見えますでしょうか。はい見えます、はいえー、とこれはですね、えーとたえー、と縦方向に細胞が並んでいて、これ、すみません、小細胞肺がんの解析の結果なんですけど、縦方向に細胞が並んでいて、横方向に記号がこう並んでいるわけです。で、一番上のところが疾患に関する記号で、次が生化学プロセス、そしてパスウェイ。 そして、ディファレンシャリエクスプレストジーンですね。あの、発言、遺伝子が出る遺伝子と。まあ、こういうのをこうやって並べることで、あの、なんというか、一つ一つの細胞をいろんな面からこう見ることができるわけです。なので、こういうのを見ながら、あの、作った記号が、あの、どれぐらい、その、まあ、合ってるか、あるいは、あの、細胞のアノテーションがどれぐらいうまくいってるのかっていうのを、まあ、多面的に見るというのが、まあ、現状になっております。これで回答になりますでしょうか。 えっと、記号っていうのは一応バイオロジカル知識は使わないでっ作ったと思っていいんですかねバイオロ、あ、そうですね。作り方っていうのは、ま、もう本当にユーザーが、あの、あるパラメータをチューニングしながら作るものなので、はい、あの、い。や、だから、えっとこう、こういうの出たときに、その、ドメイン知識を使って記号を作ってると、こうなるのは当たり前だと思うんですよね。はいはいはいはいはい。だから、これを、この、 えー、と記号を作るときにデータプリムで作ってて、エンジメント解析したらこうなってましたっていうんだったらいいんですけど、記号を作るときにそもそも、なんかその結句のデータとか、語のデータとか、あるいはパスのデータとかを使って記号を作ってるんだと、それはこうなっちゃうねってことになっちゃうと思うんですけど、記号はドメイン知識と独立に作られてるんでしょうか、はい、えー、っと、ドメイン知識と独立に作るっていうのは、えー っ, とえー、っと、記号の性いえっと、 で、さっき日頃の先生は、だから、その、相関係数が大きいやつをグルーピングし作るって言ってたんですけど、はい、はい。その作るときには、完全データドリブンで、その、オントロジーとか使ってないっていう理解で、私いいんですかねそうですね。はい。その切り方っていうのは、その、オントロジーの知識は、あの、ほぼ、あの、使ってません。あ、わかりあ、わかりますどうもありがとうございました。水曜なかなかあ、い, いえ、どうもありがとうございます。ただ、その、すごく重要な指摘で、あの、まあ、例えば、その、 えっと、偽要請っていうんですかね、なんか偽の記号が上がってくる場合ももちろんありまして、でそれをあの重みづけをどうするかっていうのは、それは今後の課題になっております。どうもありがとうございます。あちょっと僕の中での記号の理解が多分間違っているということが今分かったんですけど、えっと、僕の勝手なイメージだと、あのなんかあのオントロジーを使わなくても。はい 遺伝子のグループはクラスタリングとかで作れると思うんですけど、はい、はい。だけじゃなくて、遺伝子オントロジーとか DO とかパスウェイとか、はい、そういう既存のドメイン知識も活用して、えっ、ー、と、そっちともついつまがっているようなグルーピングをしているようなイメージを持ってたんですけど、はい、そ, そういうイメージとはまた違うんですかねえっ、ー、と、さっきの。 もう一度繰り返しになって恐縮なんですけど、すいません。えっと、多分説明がちょっとつたなかったです。えっと、疾患オントロジーに登録されている遺伝子、あの、水管洗顔というまあ項目に対して、そこに遺伝子セットが登録されてるんですね。で、これは使います。これはそのドメインの知識というか、この疾患オントロジーの知識を使って、まず遺伝子セットを取り出してくるわけですね。で、えっと、これを切る方法っていうのは、これは、あの、全くユーザーの自由に切って、あの、まあ、切るというか、 あのそういうふうにして 記, こう記号を作っているという、はいまあ、そういう状況です。ああかりましたちょっと、まあえっと、すみませんあの、ちょっとだけ補足させていただきますと、もちろんそのオントロジーってすごいあのリダンダントな項目がいっぱいありますよね。典型的には例えば、レギュレーション・オブ・セル・サイクルというのと、それからポジティブ・レギュレーション・オブ・セル・サイクルというのは完全にこれリダンダントじゃないですか。でこういういのを、うん どちらを選ぶかっていうのを決めるような仕組みとかも一応入ってまして、そういうので丁寧に少しずつ記号を洗練していくという、そのような手続きも一応入っております。はい、なんかあの切るときになんかパラメーターみたいなのってあるんですかあはいあの、今はで す,、ね、すごく試行錯誤的な方法を使ってまして。あの 正、えっと、の相関係数と負の相関係数に関して、あのスレッショールドを設けていて、はい、この式位でもってあのつ、はいあのこ、これはその強いつながりを持つといった、その強いというのは、この式位で決めることになります。そこはあのユーザーが決めて、えーとはい、データを細かく見たいのであれば、相関は小さめにしてとかいうことができる。そ,、ねはい、その通りです、ね。ありがとうございます。 まあ、非, 非線形の枠組みですね。なるほど。はい。えっ、ー、と。あとなんか、あの、今後、アシュラの機能を拡張するようなことって考えていらっしゃいますかあはい。あの、ちょっとまあ、すごく<笑>、一つはなんか結構普通のことで、例えばあの、薬剤感受性のデータベースなんかを利用すれば、 その薬剤に関する記号空間を釣ることができて、あの各細胞たちがその、ま、この場合は癌ですけれど、薬剤に対してどう反応するかとか、まあ、そういうことはまず開発しようと考えております。で、えっと、あとですね、ちょっともう一つは、えっと、あんまりこう、もうすっごいロングスパンで考えてることなんですけど、あの記号ってその、そなんていうかあの、本当はこの遺伝子っていう単位を 使いたたくなかったんですよねその遺伝子すらも本当はなんていうかこうあの DNA から人が勝手に切って作るものなのであのそういう何か何ですかね遺伝子の再定義とかまでいけるとあのすごく面白いんじゃないかというふうに考えていますでもそれはだいぶ先の話ではいちょっと今すぐにはっていう感じですああそれは 既存の遺伝子の、えー、と ア, ノアノテーションあ、えーと、ここからここまでの領域に遺伝子がいるという意味でのアノテーションですけど、はい。はい、頼らずに、例えばゲノムをこうある程度の幅の瓶でこう区切っていって、リードカウントだけ見て、えーと、機能とつなげていくみたいな、そういう解析になるんですかね。 そういうところまでいけたらいいなというふうにあの将来的には考えております。まあ、それがそのソシュールが提唱したあの記号という考え方なので、あの も, もともと単位というのはないんだというのがあのソシュールの考え方なので、あのまあ、今はその、まあ、一応、はい、そういう方針で考えております。あともう一つはですね、そのえっと、ちょっと今おお思い出したので、ちょっとあのお伝えすると、あの今これ、知識データベースを使っているので、 つまり、ここに書かれている項目しか出てこないわけじゃないですか。はい、だから、生物学的に完全に新しいものっていうのを推定今できないんですよ。でそういうことができるような仕組みを作るっていうのがあの、一つはすごく重要じゃないかと思っております。それは、えー、なんかクラ、新しくクラスターができたみたいなものを。 えー、定義して、他の人にもその知識を使ってもらうみたいなようなイメージですかそうですね。えっと、まあ、まあ、まあ、そうですね。あの、多分ですけど、まあまあ、やはりデータベースを使うと、やっぱデータベースの中であの閉じてしまう可能性が高いので、あのまあ、アシュラで検出した新しいクラスターをまあ何らかの方法で、 まあ、詳細にアノテーションして、でそれをまあ新しい知見として公開するとか、まあ、そういったことですかね、あの今、なんかちょっと、まだちょっとふわふわしてるんですけれど。